皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年9月23日、天生モンスターフィーバーの第2弾が始まりました。今回の対象モンスターはこんな感じです。私はコンプリートしているので特にアレだったりしますが、金作になりそうなやつはいたりするのですかね。でも、今はカジノレイド祭りで忙しいので、そこまで手が回りそうにありません。 というわけで、カジノレイド祭りです。今回はビンゴ専門でやるとは言いましたが、気分転換でポーカーをやってたりします。色々忘れていましたが、やっているうちに色々と思い出してきますね。一番大きいのは、レインボージュエルのレイドはやるだけ無駄なので、赤宝箱は捨てるっていうウルテクですね。黒宝箱ですら捨てちゃっていいくらいかもしれません。レインボーゴーレムかレインボースライムのダウン中に、ロイヤルストレートスライムを出すだけの簡単なお仕事です。